はいいいいどううもみなさんままここと申しますす初めてててショートっっのをね撮ってみたいと思います今回なんですけども皆さんゲーム総選挙ってご存知でしょうかテレビゲーム総選挙っていうテレビ朝日でやってたやつがあるんですけども30位ですね30位になんとエ p ペックスレジェンズが入ってるとうんエ x ペックスアンチの俺からしたら非常に気に食わないと30位エ p ペックス入るならじゃあ20位マイクラじゃなくて BO2 出してこいよっていう 今気持ちなんですね。ということで、さあ、三十位がひき肉はないと、とにかくひき肉はないということなんで、勝手に書いちゃいたいと思います。うん、はい、というわけです、エイペックス、ひき肉はないんで、勝手に書いてみました。ご覧ください、どうぞ。